さあ、始まりました。少量チャンネル。<笑>さて、今日は。今日は<笑>。何について。今日は、えっと、まあ。あ、まず、えっと、質問をいろいろしていただいて、ありがとうございました。ありがとうございます。<笑>それは次の動画、ね。たくさんいただいてるので。あの、改めてね、その動画は。撮りたいと思います、うんはい。が、今回は、うん。 あの僕たちが出会ってから、うんうんまあ、パートナーシップ先生をするまでの経緯というか、うん、なんでパートナーシップをそもそもね、うん、で し, もしようと思ったのかみたいな話ができれたらなと思っています。うんうん、で、えー、っと出会ったのは出会ったのはえっと、ま、っもうだ て, て俺が 21, 21とか22ぐらい。 くらいの時だよね、うん、であって、うん、それこそで前もあのちょっとね話したんですけど、うん、まあ、SNS がきっかけでまあ、連絡を取るようになって、うんうんうん、で、それからね、うん、まあ最初はね遊ぼうよみたいな、うんうん、そんな感じで、うん、遊ぶようになって、うん、でまあいろいろ言って、ね、カラオケ行ったりと か, カラオケりとか飲みに行ったりとか。カラオケ行ったし 飲みに行ったし、うん、あのう、イケアに家具見に行ったし。ね、<笑>一緒に、ね、一緒に住んだホットドッグ食べたね。あ、ホットドッグも食べた。そうそうそうそう。イケアね、ねイケアね、立川のね。そうそうそうそうそ う, そう、うん。とかなんだかんだしてて、うん、で、うん、まあ。その中でね、うん、ちょっとカメラ直すね。<笑>はい<笑>はい、で, で、うん、ちょっと。 付き合おうかみたいな話になって「俺からだよね付き合ってください」って言ったの、うんうん、でまあそういうふうになってで一緒にそうでもともと僕はあの武蔵野市に住んでたんですよね武蔵野市に住んでてで中野区にまあ引っ越しをしますっていうタイミングがあって、うんうん その時にね、うん、じゃあ翔太も一緒に住もうってことになって2人で同棲を始めたんですけどまだねその2人で住み始めた時はね中野区はあのパートナーシップ先生ができる制度なかったんですよね。でなんかその時の時期的になんか、うん、そういう男同士のなんか恋愛ドラマとかも結構、うんうん なんかあったじゃない。多かったよね。多かった。隣の家族は青く見えるっていう。そう、深田恭子さんがね、主演のドラマ。で、その中で、その同性カップル、ワタくそう。あの、西島さんと西島。ね、違う。あ、ママ真島さんだ。真島さん<笑>そ。そう。間違った。真島さんと北村匠海さん。 がイケメンねうんそのカプターのでねなんか見ててちょうど僕が何20代前半で、うん、こっちが20代あうそ真島さんがねあの30代後半の役の設定で、うんうん、年の差カップルだったんだよねそうそうそ う, そ, うそれがちょうど僕らにそうあってたなんかうちら を見てるわけじゃないけど、うんうんうん、なんかちょっと共感する部分がものすごくあったよね。あった重なったね、うん、でドラマの中で最終的に最終話でねあの2人がパートナーまあその2人は世田谷区に住んでるって設定だったんですけど、うんうん、その世田谷区でパートナーシップ先生をするっていう、うん、まあドラマのね、うんうん、あってあってね。いいなうんなんか そ, うその時にはまだその時になんかちょっと意識し始めたよねそのドラマを見て、うん、だいぶ大きかったと思う、うん、僕らにとってなんかうんやっぱりそうやって形に残せるものがあるのっていいなって思って、うん、でも僕らが住んでるところはまだなかったからまださっきも言ったんですけどそのドラマを見てる時は中野区はまだその制度が、うんうんうん、あのなくてな、うん、まだ そのパートナーシップ先生ができるっていう話もなくてだからね2人で世田谷区に引っ越すみたいなね話もしてたりとかしてうけどまあね今回今回っていうかねそしたらあの中野区があのパートナーシップ先生をするっていう話がタイミングだよね。 タイミングよく出てきて、うんうん、じゃあやるみたいな<笑>そうそうそうそうそうそうねうん、うん、っていう話だよ ね, だね本当にタイミング良かったよね良かったうん、うん、なんか意識し始めたっていうのもあるし、うん、その中野区がその先生ができるっていう、うん、あのまあ体制が整ったというかね、うん、そういうのも重なって、うん そそそそううううだからね<笑>あのー、<笑>すんごいそのなんていうの、うん「どうしてそのパートナーシップ組んだんですか?うんうん」とか言われてすんごいなんかなんだろうね思いっきりなんか な, なんていうのか な, <笑>理由などうでどうでっていう理由はそんなにないけど、うんうんうん、<笑>でもなんかやっぱり。 一のの人なので、うん、そうやっぱりなんか一緒にいてやっぱ年取ってっていうのを考えると、うんうん、あのやっぱりそういう、うん、まあ法律的にはまあやっぱり日本はまだ、うん、あの、うん、そういう制度がないので、うん、あのなんていうのかな、うん、あの難しいところは、うん、まだま だ,、うん、まだあるんですけど、うんまあ、パートナーシップ先生 でも、うん、あのそういう制度があるおかげで、うん、まあ周りの人にね、うん、あの理解してもらいやすいとかいざ何かあった時に、うん、あの証明できるとかそうそうそうあの中野区でパートナーシップ先生を し, したことでやっぱりそういう証 明, 証明書、うん、みたいなのも頂 い, いてるのであの別の。 自治体で ね, ね、うん、パートナーシップ宣誓された方もなん頂 い, いてるとは思うんですけど、うん、なんかそういうのがあることでねそ、まあうん、そうそ う, そ う, そう、うん、いざ入院しました、うん、あの怪我しました、うん、なんか行方不明になりました何かわかんないけど、うん、なんかそういう事件に巻き込まれましたとかねあった時に、うん、まあでもそうまあそれに関してもなんできるのではないかみたいな以 前, 以前あ の,、うん、あの何動画 うん、パートナーシップについてのお話はしたので、うん、そのやつを見ていただければと思うんですけどまあ<笑>こんな感じです<笑><笑>こんな感じですだから、まあうん、なんで、まあ、パートナー性 パ, かか、うん、パ, パートナーシップ先生をしたかっていう経緯については今みたいな感じだよねそんな感じ、うんうん まずはドラマを見てたので意識し始めた、うんまあ、そうだねタイミングよく中野区がそういう制度ができたみたいな、ね、結構この話結構聞かれるから、うん、だからも う, そうなんでしたのって言われた時に、うん、すんごい考えるんだけど<笑>でもなんかよく聞くじゃんあの、うん、男女のカップルでも、うん、あの結婚って なんでしようと思ったのみたいなやっぱタイミングみたいなよく話は聞くから ん, ななんかうちらもまタイミングだよね。そうで、うんうん、それによってなんか何が変わったっていうのはなんか大きいものはそこまでないけど、うんうん、一緒にずっと住んでたから、うんうんうん、だけどやっぱ気持ち的にはだいぶ違うんじゃないかなって思うよね。うん、やっぱ気持ちの 意識のの問題とかねね、うん、そういういあるよ、ねうんうん、っていうその話もねなんかちょっと前回話したとは思うんですけどねああ、うんうん、近くない<笑><笑>、はい、っていう感じで今回はここまでです、はい、で次回は質問質問のねをお伝えできればなと思いま す,、はい、いますちゃんとメモ取ってね こういう質問が来たっていうメモを取って、うんうんうんうん、できる限り答えられる<笑>、うん。っていう感じで。はい、じゃあまた、また。はい、じゃあ、よければ、はい、気に入っていただければ、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。ます<笑>ではまた、また。